お花紙でかぼちゃのランタンを作りましょうセットの中からオレンジ色と緑色のお花紙を出しますザラザラの方を上にしておいたら1枚を90度回して重ねます細長いお花紙を折り目に沿ってバツ印に置きます端に糊をつけ角を折り曲げます セットの中に入っているザラザラの紙をよく揉んで丸めます。これをオレンジ色のお花紙の真ん中に置き、周りから包んでいきます。先がきれいにまとまったら、緑色のお花紙を半分に折り、 糊をつけて巻いていきます先が飛び出したら折り込んでくださいこれでかぼちゃのヘタができました軽くつまんで形を整えておきましょう黒い小さい紙を出します 三角は目と鼻、三日月型は口になります。口のパーツに歯の形を書いて切り取りましょう。パーツができたら、のりをつけてかぼちゃに貼り付けます。 目や鼻の位置、歯の形などを工夫して面白いカボチャのランタンを作ってください。黒いお花紙で真っ黒クロスケも作って一緒に並べると可愛 い, いです。